おはようございます。6代目です。8月28日、本日の夜ですね、和風総本家というテレビ番組が放送されます。その中で登場される方が、まあ結構業界の特に手縫い好きというか、昔からの技術が好きな人には有名な今川さんという方が登場します。今川さんというのは、手縫いの畳床を されている方の一人で何年も前からお名前は何度もお聞きしてますがなかなか会う機会がなくて今回テレビで初めてお声を聞くということになります手縫いの畳どこ自体は私たちの勉強をしてましてとても楽しみな内容になっております今回ですねえー、アシスタントというかお手伝いに 行かれた方が、撮影に行、ね、かれた方が畳屋さんがおりまして東京の柳井さんあの方とても面白い方ですがまあ自分は足ぐらい映ってるんじゃないかなぐらいの話はしておりました、えー、本日夜逃さないように今川さんを見たいと思います私たちはあのー、もう一人の伝承者荒川さんに手縫いの畳床を習っております手縫いの畳床の 技術というか構造を分かっている業界人もものすごく少ないですおそらく 1% もいないんじゃないかなと思いますけどとても深い技術です手縫いで畳床を作るというのは今ではありませんのでもうほんと途絶えてしまいそうな技術ですしかし残していきたいと思いますそれでは6代目でしたご視聴ありがとうございました